こんにちは、柴戸です。今回は東海のレスポールのレビューなんですけれども、2021年製メイドインジャパンです。す。東海というとですね、ジャパンビンテージというイメージが強いかと思うんですが、今回はですね、直近の2021年、しかもなんとメイドインジャパンと純国産の東海のレスポール。 それはそれはいいに決まってるという風な感じがしますよね。見た感じもですね、非常に高級感があって、塗装も綺麗。やはりね、メイドインジャパンですね、作りがすごく綺麗です。持った感じの雰囲気としては、重量がですね、4.2 なんですけれども、そんなね、重い感じはしないですね。ネックはですね、レスポールらしく太いです。作りが丁寧なので、フィット感もね、いいです。 ではよってちょっと各パーツをですねご覧いただこうかと思いますまずはヘッド見ていきましょうギブソンにそっくりですこのヘッドの形もそうですけどラブロックちょっと遠めに見たらレスポールに見えるんじゃないかとでローズウッド きれいなゴールドですすねで P90 が2発乗っかっかておりますでこのバーブリッジこれがねヴィンテージ感が溢れていてかっこいいですねそしてスピードのノブこれもね高級感があります で、ペグですね。オリジナルだと思うんですけれど、めちゃめちゃ成功です。かなり細かくですね、チューニングできます。そして、ここに、メイドインジャパンの表記がされておりまして、ネックはマホガニーと。綺麗な目ですね。そして、ボディバッグもマホガニーと。ルックスからね、 ヴィンテージ感溢れていて、めちゃめちゃかっこいいなと。それでは音鳴らしていきたいと思いまーす。 Thank you.